ようこそ、お集まりいただきました。本日取り行いますのは、煩悩払いというものです。煩悩とは、貪欲、真に、愚痴といった、知恵を妨げる心の働きを指し、あり余る煩悩は、時に身を滅ぼすものとなってしまいます。 ですので、我が社においては、そういった方々の煩悩を払い、新年に向けて心機一転を図るきっかけにしていただこうというものとなっています。例えば、目の前の欲に喰らみ、本当に困っている者 の, の助けを求める心に気づかぬ煩悩。例えば、大切な人を思うあまり、 周りを傷つける言動をとってしまう煩悩。例えば、夕食をしっかり食べたのに、寝る前にチョコレートを食べてしまう煩悩。例えば、まだタイムセールのシールが貼られてないのを見て、あ、私まだ買いませんよみたいな空気感を出しつつ、 他のを見てやり過ごしてしまう煩悩。例えば、胸元を大胆に開けた女性が目に入ると、覗き込むように目線が動いてしまう煩悩。例えば、すれ違いざまなど、うっかり体に触れてしまったけども、別に大して反応するレベルでないものであったにもかかわらず、 妙にその時の時感触を覚えてしまう煩悩例えば、配信者がうっかりコメントを読み飛ばしてしまった時に、わざわざ、さっきのコメントを読みましたかって聞いてしまう、煩悩例えば、カラオケで自分の番になり、曲のタイトルが表示された時に、あ、あん 微妙だけどね。で、謎の保険をかけてしまう、煩悩の。例えば、普通にゲームで楽しんでる人に対して、横から、え、なんでそのキャラ使ってんのえ、ちょっと、正直全体的に性能微妙だから、あいつ一択じゃないとか、ちゃちゃを入れてしまう、煩悩の。例えば、いやー、まあ俺は、 けどね仕方なくついてってやってっっやるんだわみたいな顔をして、いつも友達に投稿してしまう、ほんの。例えば、すぐ悪口言う人って、ちょっと苦手なんだよね。みたいなツイートに対して、あ、わかりますそういうこと言ってる人って、頭悪いんじゃないかなって思っちゃうんですよね。って、即行自己矛盾してしまう。 煩悩例えば、普通にミスしたこと、なかったことにしてしまい、普通にバレてしまったとき、あ、うわやっちゃったいや、全然気づかずにやってましたあー、そっかいやお恥ずかしいとこ見せちゃったなそっかで、延々と言ってしまう煩悩 例えば、自分の意見も速攻論破されてしまい、え、え、え、え、何顔真っ赤にして反応してるの正直必死すぎて寒すぎお疲れ様でーすみたいなテンプレ煽りをかましてしまう、煩悩の。例えば、あんまりにも唇と端がネチャネチャして気持ち悪いあまり、こっそり粘りをこそいで丸めて、 ししてしまう本能例えば、なんか知事に似てるなーって人がいるけど、確信が一向に持てず、何回かその人の周りをうろうろして自分の方に気づいてもらおうと格策してしまうポンの。例えば、